皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年5月18日、オルフェアノ・プールプさんのところで、ニコニコフラワーの称号を探している人がいました。名前からして、バージョン3の時にもらった称号かなということで、お手伝いしようと思ったのですが、なんとびっくり、私も持っていませんでした。 明らかにストーリー称号っぽい名前なのに持っていないのはおかしいだろうとググったのですが衝撃の結果だったので今日の動画のネタにしますまずお庭で咲いているニコちゃんの鉢植えを回収しますそれを持ってシンウ寧テーネの村に帰ってきた妹のところに持っていきますこの会話の内容はぜひ皆さんで確かめていただきたいところなので結果だけ言うとこうですそしてさらにこうです こんなのが仕込まれていたなんて本当にびっくりですね。右上でも街中でもこのスタンプを使っている人を見かけたことがないので知っている人は本当にごく一部なのだと思います。みんなに内緒だよ。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。